準備して体験して<笑>もう体験したくねえよこんなの<笑>もう何回も体験してるよもう<笑>はい行くよ取ったままってうん 罰ゲームだよ、ほら無事無顔が<笑><笑>以上元日の赤城大沼の後半からお送りいたしました<笑>皆さん、喜んでいただけましたでしょうか<笑>それではまたね<笑> お<笑>前死んじゃうよ。もうこんなの<笑>すごい。<笑>すっごいよね<笑>、うん。